今日はモスバーガーのナスミをマジでつづきました。実際ナスミは食べたことないんですけども、まあこんなもんかということでやってみます。う うん、なんこれ<音声>もし今ねここもねくらい一ってないな近くに虫がないんでね もうすバーガーで美味しいのは、野菜バーガーでか普通のハンバーガーでも美味しいですよね。はい。 あんまく死んじゃう入りつくんだよ。だから注射もしっかりしないと。 私も学学生は校の帰り、うん、かーーでしょだから数学系の悩みを訴しましたね。他に人 もうすぐ会社が新作費はなかったんですけどねモスバーガーがもしある時あったら通ってでしょうねあこの通訳 ぼたぼたとするのが難点ですよ。 うわそのがやけちゃっけゃてるわこれはこんなのかな次は焼肉バーガーは米ですけどね今回は葉っぱで巻いてます。休み風に うんコロナの情報接種終わりました。本当にこれで交際者人口かなと思うんですけどね、今は三角男子やめとかね、そういうことよく言ってますよね。 すみ、ビールにも合いますね。うん、うまい。コロナって、一つの雰囲気じゃなくて、で、豊か。インドアとかね、インドア、インドは感染力が強いっ言いますからね。この、情報性するけども、うつるのかな。 でもこれ 何だ コンビ関するうままいここのような食べれるっていうの は, 普通はいいとででしょうねねもき、ま、だ若いなから食べるもんに、ね、は非常に苦労しましたね。 うわ下がすご い, しいよおそらさでは、3個目いきます。 でまあ、当時はそういう状況だったんですけどまある8時はなかったですけどね夕方5時か6時お前と喫茶店に行くんですよ小学校6年生の時にねんでコフーィー頼んで玉置にもねその机がインベーダーゲームの机なんですよこの画面が上向いて下で造作するっていうねあれをするために小学校の6年生のうちに喫茶店入ってるんですかね 途中 で, で返しますます、あ、さっきの話の次なんですけども小学生が喫茶店に出るしゲームをやってるっていうのもいくらのものかと。 別に不良とかそんなにでもないですよねお好みでし食べに1人入れたりとかそういうのももう普通ですから 人生で一番楽しいのは小学6年生の時から女子として学んで教えてもらって。 タレ が, がうまいんだよね。 よく食べないけど、ね、見ながら。 ちょっとの量でもね、食べとかないと、をみよくなりますんでね。<音楽>ああ、腹いっぱいになった。なんかいっぱいになるところは、幸せですね。まああ、まだ。 いろいろ食べていきたいと思いますのでよく帰りよろしくお願いしますお疲れ様でした